もしもし、もしもしし今、ブロードウェイにいらっしゃるということで、そうなんです、はい、すごいですね、引っ張りな今で、す今、ね、実はちょっとブロードウェイからは近くないんですけれども、はいやの15周年大感謝祭、来ちゃっていいと思うっていうちょっとイベントや。 来てくれてます。一応ありがとうございます。 昔はおとめ、今はおとめ、聖夜の初代リーダーの広瀬すずです<笑>最近の悩みは、あたくに目が覚めてしまうこと、不思議ですまだ21歳なのに、<笑>皆さん、セッチャンと呼んでくださ い, <笑>い<笑>はい、これでノリノリで毎日の逃げれますこの度のメモリーズ、聖夜の歴史を少しだけ前に待って踊ります 30代前後から60代膝の痛みと闘いながら脳体は気持ちだけ10代で動きは蚊も止まるほどですが昔踊った記録を思い出し全く覚えてない自分との戦いに挑みました笑顔を振り舞いて踊りたいと思います最初の曲は「竜気いザナイ2007年から2年間踊りました当時からの踊っているメンバーで踊ります それでは、ないさつさんに入っいりはいこれから踊ります曲「勇気いざない」という曲ですが地元鹿沼から霊平師街道を世界遺産2日光いろは坂を登り大自然広がる中禅寺千條が原への道を表現したものです皆さんご声援よろしくお願いします はい、よろしくお願いします<笑>千葉山神を信じるのもここせい So、you